中なんですってふん見つかるといいねああどうしたとりあえずやりたいことを見つけたへえ何何小林と子作りしたい<笑>考えてみたら私はもう幸運に育てる年だった家族のいない寂しさを小林に埋めてほしい小林私たち